ませよいや、いらっしゃいじゃないおい、おろごろ、おろごろ、めくずが風呂に入ってるだろうが、おい、そのサクサクやめろって言ってんだよ、おい、すみません、お客さん。おい、ちょっとそれ、何温めてんのいいわけねえだろ、て め, めちゃしろ、ほら。いや、今、知り合いのつてでコンビニ任されてんだけど、じゃあよろしくお腹見せて、なんか取ったろ。うん だ, よだいただいよ、こんなたくさんの生活量どうするつもりだったんだたかちん。 こんなことするやつじゃなかったじゃないか。もういいから、板書でも、奉行所でも、どこでも連れてけや。やんでも、ったつもりかてめえ。えまた来てよ。<笑>一緒に寺小屋に通ってた頃も俺がいじめられてたら、よくおめえら兄弟が助けてくれたもんだ<笑>もう。てめえの力なんて必要ない。俺は強くなったんだ。はははーいあれがしんちゃん、あなたもこっちに来て食べなさい。おいしいから。たかちんがあんなになったのは、僕のせいなんです。 僕は彼を突き放したんだその時は友情を壊してでも友達を止めなさい。すみません、店長。用事がありますので、早退させてもらいます。<笑><笑>この役立つな誰が普通の取ってこいるのすみません。ちょっと邪魔が入っちまいまして。ちょっと気合い入れる必要がありそうだな。気合い入れる俺はテラカドツ衛隊隊長 志村、新発だこの中の頭は誰ですか都道を組んだり、強い者 の, の意を借りたりやめます、配、は、僧、い、ですかなんて簡単にいく組織じゃねんだよ寺門通信屋隊、特攻部隊、マルチーズ剣山。おれ、これ、廃止はいつもよりちょっと不自然じゃねえ 若い頃から曲げ染めたりパーマあったり無茶やりすぎたないやそれが大変なんですソ長。ョけ物みたみに強いれンチが乗り込んできて江戸で最強最速を誇るブルドッグをたった4人で相手にしようたあ あ、そうだ、マルチーズだ、こりゃ何してんだ俺たちのチームでは、カタに戻る前に、ある儀式をやることになった。代わりに、テメえらにやってもらう。う。逆で、町の外れにある工事中の高架道路まで突っ走って、武器の使用、相手チームへの妨害、何でもある。それじゃ行きますよテめえらは、みんなここで死ぬんだよ どこのまま必殺侍ジャーマンズブレックスを決めて地獄に送ってやってもいいがシンパシー一応決めてこい。 ゃ本格的にっくりちまったんじゃねえぐっもうあいつらに頼み事すんのはやめよういやー奇遇ですね旦那方も格闘技がお好ぎだったとは一生懸命やってる人を笑うなんて最低やもっと面白い見せ物があるんですがね面白い見せ物裏世界の住人たちの社交場でさ煉獄館ここで行われてる 殺し合いでさ煉獄間最強の闘士キド丸だからどうかこのことは近藤さんやひ方さんにはないみつ。あまりにも怪しげなケツだったので、ついごっさりとすみません。ちょっと人探しをしてて宝ですか強いていうなら、あの子たちでしょうか。闘技場から私をつけてきたでしょう。私が煉獄間の闘士キド丸こと、同心と申すも あ, ら、まあ、若い頃ずいぶんと遊んだのね。<笑> あんた、まさかこいつらを養うためにあんなまる今も昔も変わらず、私は人入りだはい、カクラ行くよ、うん、じゃ裏方が見当たらぬな喜怒丸はどうした新しい趣向は用意してあるすいません、背中がカラーキでそのまま江戸を出るつもりです喜怒丸、ええ、おお、ヤマさんわしから逃げられるとでも思うたか さすがのキドオマルも本物の鬼には敵わなかった。ねえ先生、これからどこ行くの？けど先生、そんなに遠くには行けそうにないな。うん、いやな雨だ。そいつはすまねえ。一応知らせとかねえとと思いましたね。自分でもろくな死に方できねえのぐらい覚悟してたさ。てめえら、ここには来るなって言ったろう。<笑>心臓が止まるなんてことより、それを今から試しに行くわ。 <笑>あれにかかれば侍などは赤子もどうぜあれは貴様なぜここにいる貴様は確かにわしが殺した<笑><笑>じゃあ俺の魂は折れねえよ本物の本物の侍の目だ<笑>ここがどこだか分かってんのかてめえは一体何者だ この世の世き血をすりプラチの悪行プまあの世じゃ笑ってください。 いいし二度さんは路頭に迷ってるテメえラを拾ってやったのがあれ何年前だっけまさか煉獄艦に手出すたいああどうしてくれんだいその将軍を取り込んで裏から幕府の実験握ってるやつらでその天道宗が仕切ってる島にてテメらラがちょっかい出したって言ってんだよ公にそんなマネすりゃ煉獄艦と関わっていたことを俺たちが二人揃ったところを隠れてズドンとおう打ちかえれ 何やってんだぜたぶんお家かい全然 100% 死に向かってるよデスドライブてめえ殺し屋だろ、えー、ととた何やってんのあれどう見ても一般人だろいだぞくれちゃいましたちょっとそこで眼鏡壊しちゃって誰あんたゴリラマーク2ですか殺し屋には殺し屋ってわけさやめて 私の闇がおい、今度、わからねえのか、おめえには。 あの凄まじい王者、ちげねえ見つけたぞ、こロロシア何をする？ズはハタ王子であるぞすいません私だけは助けてください時間がねえ、急いあ、はいにゃあ、お買い物ですか銃、うん、数える間に運転手ネートを撃つそれそれだんなめえ来いとこ、俺パワーこれから逃げられると思うなよ 中バグラダ ー, だー早くないな